お花紙でとっても簡単に作れるグリーンリーフバージョン2です前回アップしたものよりかなり簡単に作れますまずお花紙1枚を蛇腹折りにします折り山の間隔は適当で構いませんこれを4つに切り 端をホッチキスで留めます留めた方の反対側から細かく切り込みを入れます切り込みの深さは1センチぐらいです両端を持って蛇腹を開いたら折り山をつぶします軽くまとめて グリーンリーフの出来上がりです。お花紙1枚から4つできます。たくさん作って、お花紙で作った花やつぼみと合わせて飾ってください。